あれまだ外先生だけ？ああ青葉も山本もまだ来てないぞ高速で用意して俺はかれこれ一時間待ちぼうけだ。うーん。で君はどうなんだ？もちろん準備。レッドだ。では早速始めるとしよう。おうん。で何を？<笑> 出発前の手合わせに決まっているなんでうん、不問だないいか、考えてもみろ俺たちが今から向かう場所はあの雲隠れ、武に優れ屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だまさか、雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれないってのか可能性はゼロではないだろう な, な、なるほど じゃあ今からの手合わせというのは、うん、いかなる緊急事態にも対応し得る判断力そしてタザトの忍びとの緊急戦闘を想定した手合わせだうんこれは本語知りなきゃならねえってばよいいか俺のことは雲蛛隠れの忍びと思えそして襲いかかる猛攻を飼いくぐるのだおし。やってやる。素晴らしい気迫俺 戦闘し始。んにちはだったよしものだ。 これが今のナルトの力か。<笑>なかなかの戦いだったってばよ。うんああそう、いかに力自慢の雲が。雲<笑>がく。襲いかかるって、そんなことが起こる。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら。ほん、ちょうどいい時に来たな。こっちも今。今そうですか。それはなんというか。 ご苦労様ですいつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな注意するに越したことはない、はああガイさんのように荒れな忍びが雲隠れにいるとは思えないけどでは全員揃ったことだし 雷の国に向けて出発するとしようみんな、行くぞ、うん、これからこのノリがまずは挨拶からだ、トビいや、今はマダラと名乗っているとか ここがよく分かったなスパイとして各国を渡り歩き暁の一員であった僕の情報網をなめない方がいいサソリのスパイの一員だったな薬師兜お前は暁の裏切り者だ 二代目影とオロチマル様しか使えなかった禁術しかし僕で3人目そして今はその2人をも超えているでも安心してください僕はここへ戦いに来たわけではない何が目的だ君と手を組みたい 手を組みたいだと俺がお前と手を組んで何の得がある近々戦争を起こすそうだねその戦力を提供しようってことさここにいるイタチサソリデイダラカクズそしてナガト。 どれ も, つわものぞろいだそれに僕の持っている駒はこれだけじゃない見返りは内葉佐助何を企んでいる別に何も僕の興味は忍術の純粋な真理 その探求のためにはサスケく君が必要なだけ生きた若くて繊細な内ハの人間が欲しい断ると言ったら。 僕が何の手札もなく君に会いに来るとでもそう君は断れない貴様それをどこで手に入れたいろいろとねでも安心していいよこれは誰にも喋ってないフフフフフ お前がここまでの器になるとは思ってもみなかった今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけこの木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつめということはいいだろう手を組んでやるただし サスケを渡すのは戦争の後だ物分かりのいい方ださすが内まだら器が違う生意気なやつだお前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直すついてこい 以上の任務を安部と連携を取りはいお疲れですね師匠<笑>戦争前だからなやらなければならないことがはいそういえばそろそろだなえそろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だああそっか あいつ、ヤマト隊長に迷惑かけてなければいいけどこれからの戦争はそれをナルトに感づかれないようヤマト達にはてですねナルト私も頑張るだからあんたの方もしっかりね 不敵<タッ>だ大丈夫ですか、ガイさん。まさか船にこんなに弱いとは思ってなかったですよ。おおのりこの鋼の男。マイトガイが。スレム方は大丈夫なのか あ, ああ、はい、大丈夫です。どうかお気になさらないでください。<タッ><タッ> 出発前の威勢はどこへやらえっとそれでこの島での宿場なんですがそれならばこの先にあるまあ少し進めばわかるだろうわかりましたそれでは我々もそちらに向かいますガイさんは体調が良くなるまで俺が見てるよヤマト達は先に行っててくれそれが良さそうですねなると僕たちは宿場に向かうよおっ ガエ先生さっさと気合で復活するってばようう お前たちは…あ私はこの葉から来たヤマトこちらに宿場があると聞いてきたのですがああ話は聞いているよく来たな宿場ならこの先、そう遠くない場所にあるありがとうございますそっちがあれの はい、名前はうずまきナルトだってばよよろしくなフん、<笑>元気のいい B さんといいコンビになりそうじゃないか誰 ?B ってなんだ同じ人中力なのに知らないのか B さんってのはな雲隠れの中でも有名な B は俺様誰が呼んだかこの俺レをサインは今度だチェケラッチョ B さん YO! えここの人はその B って人 ?No! 俺の名前はキラー B キラリと輝くキラー BOYE!、Oh, h a h なんだってばよ、この力入れてダジャレ言う筋肉ぶらさん。この方が。雲隠れのキラー B. さん。ですか。まさか雲隠れにもいるとはね。ガイさんみたいな。あれ系な人。雲隠れの英雄の中の英雄。 8B の美獣すら完璧にコントロールしたお前と同じ人中力だな美獣をコントロールこのおっさんがおっさんじゃないキラービーさんだだったらさ俺に修行つけてくれよ修行だ 俺ってはキュービの人中力だけどまだキュービをコントロールできてねだからキュービのコントロールの仕方を教えてくれヤナコッタおめ今のお前には無理だぜ絶対キュービに食われておしまい絶命ななんでだよ のやってみなきゃわかんねえだろお前は滝で黙って瞑想修行の相手はおろさまめんとうなっ待てこらいっちゃいましたねあの調子じゃ戻ってこないだろうなくそソ なんで無理なんだよしかもわけわかんないこと言いやがっていやそうでもないぞ B さんは一応ヒントを言ってくれてるどういうことだよ B さんは滝で瞑想しろと言っていたこの島には瞑想すると 己の闇と向き合うことのできる真実の滝という場所がある真実の滝かおそらくそれを指しているんだろう行くんだろう当然<笑>さっさと迷走して絶対に修行をつけてもらうってばよ じゃあ、僕も行こう。ここは未知の領域何が起こるかわからないからね、うん、どうやら木の葉の人中力もじっとしているのが苦手のようだなすみません後から来る木の葉の者たちをお願いします了解した そちらも気をつけてな。 滝だここが真実の滝で間違いないだろうねここで瞑想すれば自分の闇とかなんとかっていうやつと向き合えんだろだね本当かどうかは分からないがおいナルト大丈夫マト隊長はそこから見ててくれ お前の真実は闇の中にあるようねっ誰だお前俺っては影分身してねえぞ俺はお前だお前の中の大切な憎しみお前の根底にある感情 お前のの真実の姿俺が本当のお前だ俺が憎しみお前が俺の本当の姿だとふざけたこと言ってんじゃねえぞ俺は俺だ憎しみなんかが俺のわけがねえだろいくら否定しようと。 事実は変わらねえお前は俺だただし九尾に当たらと決められてる点はお前と違うからな<笑>こいつじゃあてめえがいたから今まで九尾がそういうことだ俺はお前自身だ 俺を追い出せはしねえぜ偽物偽物はてめえの方だろハ<笑>だったら力ずくで追い出してみるかそんなことできやしねえけどな上等だ 戦闘開始お前ははる返し<笑> お前がいくら張り切っても俺を消すことなんてできねえ俺は好きに攻めたこいどうせ無駄やいだだだ意のっよなんだよな何だってこいつお前に仕事行ってもよよく分からねえ無駄なことはさっさとやめろ お, お前を認めねえスルさン 死ねえ やるじゃないかさすがは俺だお前は絶対俺じゃねえ<笑>別に否定するのは勝手だだがな俺はお前の気持ちがよく分かってるぜ<笑>英雄だっけか この頃の俺の呼び名は里のやつら突然手のひら返したようになれなれしくしやがってあいつらは勝手だこれまではキュービだなんだと俺を蔑んでたくせにあいつらは信用できねえどうせいつか俺を裏切りやがる だったら花から信用しない方がいい<笑>どうだ正解だろこれがお前の気持ちだお俺はそんなこと里の奴らを信じるのはやめとけもう分かってんだろヤらの本質を。 あいつらだって俺のことを心から信じてるわけじゃねえ俺はお前は俺俺はお前だお前の心は分かってる憎しみこそ本当の俺だうるせえうるせえ認めちまいなよお前はえなよお前は 《俺だ》《なるとどうした何があった》<笑>《俺と同じやつが出てきた》《そいつは闇の中の俺だった》《闇?》《倒してもまた立ち上がってくる》 しかも嫌なことばっかり言ってくるんだ精神的にも追い詰めてくるのか厄介な相手だなけどその闇の君をどうにかしなければ<笑>ナルトちょっとあのグラサンさんと話してくれ今君が言っても 話を聞いてくれるとは限らないよそれでもヒントくらいは教えてくれるかもしれねえしかし俺ちょっと行ってくるってばよ焦ってるなナルトのやつ <笑>今のはいい感じしてるぜいい感じ、B、お前いつまでこんなことしてるつもりだつまんねえラップかます暇があるならあのガキを見てやってもよかったんじゃねえのか俺もキュービーは好かねえが あのガキは見込みあるぜ俺も昔は無茶苦茶だったがお前に会ってこうなったんだしよ俺の話を聞いてんのかおいいい悪いなハッツァ俺に客人トーライ話はここまでオーライ シこんなとこにいたのか探したってばよ手羽よのガキか俺様に何のようださっき真実の滝ってところでもう一人の俺に会ったでもあいつを倒すことができなくてそれでおっさんに ヒントでも聞きに来たのかこの俺にそれでも残念期待に添えないななんでだよ教えてくれてもいいだろ俺っては9秒コントロールしねえとサスケと戦うことができないんだだから頼むってばよ何度も言ってるそりゃ無理だバカ野郎この野郎 じゃあどうやったら教えてくれんだよおい B あんヒントくらい教えてやってもいいだろうあいつの目見てみろありゃ何か覚悟をしている目だ悪い目じゃねえぜそんなこととっくに気づいて いい。<笑>だがハッツァンは甘いぜしょうがねえダダッコちゃんだぜ大概こんなサービスありえない大体ねそれじゃその拳で俺に勝てたら考える己を拳向かってこいよこの俺に オッサンに勝てばそういうことだないや、yeah. <笑>お前の割に普通な条件だな俺はてっきり歌の勝負でも持ちかけると思ったぜ何にせよあいつの力量把握は必要今後のために力量を確認 全力でやってやる。 よっ 当は、まあ 予予想想外ののの手加減するるは予想かな、何してんん存在ここまバタンスイス どんなに熱い壁も、俺の真術でぶっ飛ばすクラ途中で、バカ野郎勝負あり俺の勝ちだ竹の修行のコツを教えてもらうってばよ ふぅ、やるじゃねえか<笑>これで教えてくれんだろ<笑>ぷたっ、たこわしお前が戦ったのは、自体。俺には勝てない。絶対<笑>気分上々、条件チャラチャラ。これにて退場、チャキャラチョー<笑> お前の中にある憎しみってのは誰にでもある血肉の一部だ<笑>否定をするのは己の気ままだけどそれはただのわがまま大切なのは己の信念皆を信じる己の情念人のことを考える前にやるべきことがあるはずだいえ、yeah. やるべきこと<笑>結局ヒント与えてるじゃねえか本当に甘いのはお前の方だろ B。 ララッッププ風にシャーラップ別に俺は甘くないバカ野郎この野郎何言てれてんだまあとはいえあとはあのガキ次第だな 確かに俺とはが昔はみんなから冷たい目で見られてたすげえ苦しかったすげえつらかったそれでもようやくみんなから認めてもらえて。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 そんなこと考えたこともなかったあいつらは信用できねえどうせいつか俺を裏切りやがる信用できない裏切るあいつの言ってたことも。 もしかしたら心のどこかで俺も大切なのは己の信念皆を信じる己の常念 タコノさんはああ言ってた信じる心が大切だって昔の俺ならその意味が分からなかったけど今はイルカ先生やさくらちゃん仲間たちが周りにいてくれる仲間のみんなは 俺のことを信じてくれてるって強く感じる感じることができるだったら人のことを考える前にやるべきことがあるはずだいえ、yeah. 今の俺がやるべきことは。 一応ヒントを教えてやったあとはあいつ次第行ってっとこだえキラビー、B、さんおっとここで騒ぐの勘人今は黙って観察ははあさてどうなる いや懲りずにまた来たか何度やっても同じだお前に俺は倒せねえだなお前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえことは前のやりとりで分かってるその通りだ俺を追い出そうとしても無駄だ お前のことは俺が一番よく理解しているならもうお前だって分かってるだろうさっき決めたことをさああ俺はやっぱり里のみんなを信じようと思う けるなお前が何を決めたか知らねえがお前のことは俺だけが分かってやれるこのやつらは俺たちをずっと騙してきたやつらだ勝手な掟を作ってのけ者にしてきた苦しかったよなつらかったよなお前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ このやつらなんか信じるなああ里の人たちも大事だけど信じなきゃならないもんが他にある<笑>自分を信じてみようと思うんだ里のみんなに信頼されてる自分ってのを。 自分を信じることができなけれゃ里のみんなを信じることなんてできねえよな、ね、だから俺がまずすべきことは自分を信じることだったそれがやめろうん自分を信じるだ ふざけんな認めねえ認めねえぞ憎しみこそがお前の本質だ闇こそ俺の真実だお前は俺だ憎しみの俺こそが本物の渦巻きナルトだてめえは 偽物だだったら力ずくで追い出してみるかそんなことできやしねえけどなてくれ 戦闘開始さそれはできない俺はお前だったそお前が言ってたまるで死ら自分のやるべきことが分かっただかお前には負けない何かでそんなに死んで勝ち終るってのか 価値があるからこそそんなのは関係ねえ。や 俺もお前も偽物じゃねえよ二人で俺なんだ勝負ありもうこれくらいでいいだろうお前じゃ俺に勝てねえってばよ そうだちったらスっとしたかよ俺<笑>どこかしてあんまに苦しませてきたのにお前はお前は俺が邪魔なのかだったら俺は一体何だったんだ お前がいたから俺は強くなれたおかげでここまで来られたのかもなら俺はどうすればいいんなもん簡単だろお前は俺になりゃいいお前も俺なんだから 今までありがとうなもういいんだ。 マト隊長それにタコのおっさんもいたのかその感じはうまくいったんだね<笑>喜ぶのはまだ早いぜバカ野郎この野郎と言いたいとこだが まずはよくやったよくぞ憎しみ克服そんなお前とても幸福これからキュービの力のコントロールをやってみるが今から俺がお前の師匠覚悟を決めろでないと師匠よっしゃ いいよう改めて挨拶だ。俺様のグーにグーを重ねろ。ビートかましながら。いいよう俺はなるとだってばよタグてばよてばよっ て, てようるせえってばよ<笑> つ<笑>いに修行かまずは場所を変える滝の裏あのその修行 OK ああ滝の裏ってまずはしっかり行動そしてびっくり動揺おなるととりあえず行ってみよう